冬季閉鎖の4日前だからね。うわすげー形式だこれ。うわなんだこれ。すげー。えー、これすげーよ。マジか。そういうこと。うわすげー。すげーこれすげー<笑>こす。これすごい。なんだこれは。朝、ま、旅。 はい、今ね福島市街だと思うん市街でもないか、ちょっとなんか、ガソリンを入れたところで、スーパーがあって、なんか八百幸みたいな、八百幸じゃないんだけど<笑>で、ちょっと休憩して、これからですね向かうところは、蔵王エコーラインっていう所なんですね、でそこから蔵王ハイラインっていうところに入って、 を見に行くんでですよでちょっとね、情報によると、今、ツイッターで見たんですけど、なんかもうガス出て見えないみたいな感じらしいんですが、まあ、そこを抜けて、山形市まで行くんですよで、山形市で今日は宿泊をするので、とりあえずね、凍結の心配はなさそうなので、向かいます、見えなくてもしょうがない、向かいます。はい東北自動車道の 福島、飯坂からですね、乗るみたいです、東北自動車道に。まあ、距離的にもまあ100キロ弱あるんで、近くまで高速で行くんでしょうね、きっとね。 ぐらい走るみたいですよ高速はいこちらから座をエコーラインという看板が出ましたねー15キロ はいただいまザオエコーライン入りましたちょっと看板があったんですけどちょっとね取れなかったんですけれども現在気温は11度寒いですねそして時刻が15時34分ここから26キロエコーラインだそうですただねエコーラインから僕はですね頂上付近でハイラインザオハイラインに入って湯釜へ向かいたいと思います ま、お釜、ま、ですね、お釜へ向かいたいと思いますいやー、もう全然ガスってるね、上の方ね、ここから見ても、ここから見ても分かっちゃうんだけど、残念な感じが、まあまあまあ、とりあえず行きましょう、かなり長いね、道のりなんですよ、実はね。20あと20何キロでそのエコーライン からハイラインに入って岡間まで行くんですけどもそこからねさらにかなり走って山形市まで行くんですよね山道をそこももしかしたらなんとかラインとかって名前がついてるかもしれない お, おなんか来たぞ来たぞ来たぞ来たぞ来たぞ まあ本格的にエコーラインになったような感じがしております。残りが18キロ。さあ紅葉さんやってきましたよ。いやー黄色感が強いですねこれね。いやー一段と紅葉系だねこれ。素晴らしいねこれ。 うわーすごい蔵王国定公園ああ駐車場あるのねそして道路のブラックマークがすごいですすげえこのブラックマークどんだけドリフトしてんだよ しいなーこれ涼しいじゃねえよ寒いうわすげえなブラックマークいやこのヘアピンすげえぞうわヘアピン連続だよすげえ いや、面白い<笑>。もう移動がなくなってきたね。もうないね。冬。冬になりました。やばい。 攻めたくなっちゃうよ。おお、すげえ。冬だ。冬の山だ。 超えました<笑>今の攻めてるちょっと気持ちよく走ってるところで CB さん1001キロとなっております<笑>えっと読めないなんとかのなんとかトイレやっぱほんと鉱山だね低い木しか生えてない わ寒いグリップヒーターだグリップヒータータ発動うわーすげえこれはすごいわあ本当にこんなの見る機会ないよ本当に冬季閉鎖の4日前だからね うわすげえ景色だこれうわなんだこれすげええー、これすげえようわこれはすごいピー止まろううわすごい さあ一瞬写真を撮りましてうーわっ酸さすがゴーですねうわすげえなこの木なんだこれうわーもうちょっと景色が見たい すごいようわガスってきたガスっちゃうのかあと2 8キロ これこれ晴れてる時行きたかったなーうわー綺麗。日がさファーッとさ森林を照らしてるのよちょっと画面では見えないかなうん、おお <笑>すげえすげえなんだこれこれはすごい日本じゃないよこれ<音楽>あハイラインは通行止めなのか ハイライは通行止めか。だマジか。僕4時まだ4時じゃないのよな。あ、4時だ。そういうこと。なんだ、4時過ぎてんのか、もう。それで閉鎖なんだ。ショックだ。すげえ、息が白い。残念。帰ろう。帰ろうじゃねえや。 このま ま, もこのまま進んで、えー、経由地削除で3 6キロで山形市、そこまでにまたこう見てみ見 て, 見てくねくねなのよ、これは何えー、っと、あエコーラインなんだね、このままずっとエコーラインが続くってことだね。 行しょああ、行たかったなー。でも、まあ。木の中ということだったんで、ツイッター情報で。言<笑>っても見えないんでしょう。うわ、雲の流れがすごいね、これ。うわ、すげえ、雲の流れって、雲の中だよね、これね。すげえなー。 うわすげえぞこれはすごいうおーはい山形県に入りましたうわすげえ すげーこれすげー<笑>これすごいなんだこれはすげえめっちゃ幻想的やすげえうおーちょっと雲海的なのも広がっててすげえ これはすごいこれは初めてのパターンだねいろんないい景色見てきたけどこれは初めてのパターンですだんだん雲が下になってきた違う違う雲が上になってきた さあ紅葉が戻ってきましたよ戻ってないか<笑>だんだんねまた色づいてきてますねいやー幻想的だねこんな経験あんまできないと思うんだよね山形県道12号というところを走っております 山の向こうに太陽さんが行ってしまいましたね。神神山温泉温泉があちこちありますね。山形市内に入っております。ただいまの時間が16時49分約17時ということなので。 5時だから出てきてき時間経ちましたねただいまの底距離が4 7 5キロあと3キロです嬉しい早めに着いたよどこでご飯食べようかいろいろね山形のグルメは調べてきてるんですけどもやっぱり筆頭にあげられるのは米沢牛ですよね米沢牛を食うのかそれとも質素に芋煮 食べるのか、まあ、芋煮はね、ちょっとなんだろうね、居酒屋さんとか行かないとないので、こちら、こちら、本当にあら、綺麗な夕焼けなこと、これ、そして、ですね明日はですね福島の桧原湖。 それから猪しろこあの辺をちょっと散策、散策というかね、通りながらの埼玉まで、ね、帰りたいと思います。11時間470キロ以上ね、走ってきて、480キロぐらいなのかな、これね、不思議なんですよお、お尻がね、割と痛くなりかけるんだけど、耐えるんだよね<笑>不思議だよね。 あ、これもう痛くなっちゃうなーって思っててそっから耐えるんだよな基本的にシートはめちゃくちゃいいと思います。まさ